昨年大晦日に第73回 NHK 紅白歌合戦が放送され、6組が出場したジャニーズグループのうち、キングプリンス派1番のパフォーマンスで会場を沸かせたが、番組中、平野志陽が5人で出る紅白は最後になる、といったことが一部で波紋を読んだようだ。注目されたのは、 スペシャルナビゲーターの役を務めた嵐桜衣装から今夜の紅白どんな思いを届けたいですかと質問された場面だ。平野は5人で出る紅白は最後になると思いますので皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています。と回答。 キングプリンスを昨年11月4日、平野、岸ユ太・神宮寺ユ太タの3人が5月22日をもってグループを脱退し、それぞれ事務所も退場予定であることを発表しており、普通の受け答えのようだが、デリケートな問題ではあるので聞きたくなかったという声があるのはわからなくもないですが一部の、ティアラ・キングプリンスへのファン、 が、事務所に言わされた、と疑い、SNS で不満を述べたのです。スマップ騒動などと重ね、タレントが本心を言えない状況にあると考え、また脱退退場も3人が望んだことではないと信じている人たちも少なくないので、アイドル式者。しかし、平野自ら口にしたのは、彼の起点だったのではないかという見方がある。 実は昨年の12月3日に生放送されたベストアーティスト2020に日本テレビ系がことの発端でもあるんです。こちらも桜井さんがマックを務める番組ですが、金プリの登場時、桜井さんがこのメンバーでのベストアーティストへの出演は今夜が最後になるということです。と紹介したことで、ちょっとした騒動に、 こちらも現実を突きつけられてショックだったという声は理解できましたが、桜井さんに対し配慮が足りないとか、事務所の意向で言わされたと騒ぐ人も出てきたんです。平野さんはこの騒動を知って、先輩に迷惑をかけないためにも、自分たちの側から5人で最後は行った方がいいと考え、提案したのではないでしょうか。どう実は平野は少し前にも、 明らかに SNS での反応を意識しての対応をとっていた。脱退退場発表後に会員向けブログを更新した、再縦読みが潜んでおり悲しいな手放すの3人では、無理などと読めるといった憶測が広がりました。この規則性のない縦読みは、どうとでも読めるとしてネットでネタにされてしまいましたが、平野さんはその後、ブログを文字ではなく音声に切り替え、 明らかに縦読み対策でしょう。どうつまり一部の暴走ファンの対策をしているというわけだ。土天然のイメージの平野からはちょっと想像しがたいが、平野さんは確かに天然キャラですがバラエティなどで見せる土天然ぶりは持っている部分も多いと思いますよ。関西ジャニーズ JR 時代や、それ以前から平野さんを知っている人たちが口を揃えていることは、あそこまで。 天然じゃない、ですから、しょう。実際、バラエティでの発言をよくチェックしてみると、天然発言というよりは、その場の流れを読んだ上で狙ったボケのように感じられる場面もちらほらあるんですよね。100% ビジネス懸念というわけではないですが、バラエティ向けに自ら演出している部分はあるでしょう。そういったところも含め、実は結構クレバーな人だと思いますよ。どう 主演ドラマ、クロサギ t b s k でも以前から習っているという英語だけでなく、中国語のセリフまでこなし、かなり本格的だったと評判だった。そのクレバーさで退場後も活躍を続けてほしいところだ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。